さんですえも、っともと旅人だったんですよええー、そうなんですそう旅が好きだって、はい、そうですってから人脈は全てじゃないですかはい次は生活費のことについて聞いていきたいんですけども実際フリーランスで稼がれててでプラス移動されてるんですけど結構月にお金ってかかりませんかはーいやなんんか、はい、自分はエククリにもよるんですけどあ 基本的に少ないですね、自分の中では、えーはい、多くても10万行くか行かないかぐらいですご、はい、基本は、まあ、飛行機代はちょっと別なんですけど、はいはい、それ以外その生活としてみたら5から10の間は常に推移してますおおすごい月5万円から10万円ぐらいでもう旅しながらってことですよねそう実際日本で生活してる方って海外に行くっていうのはすごいハードルが高いというかお金がかかるものっていうふうに思われがちですよ そうですね実際東南アジアとか安いコスパのいい国に行くと結構生活ってそれなりにできて月5万円から10万円ぐらいでもそこそこ生活できるかなっていうのがあってでプラスあのねマット君と僕一緒に食事したりするんですけどもタイ今いてタイの120円ぐらいで食べれるカオマンガイとかも平気で全然いけるんですよねめちゃくちゃ一食120円でもうお腹いっぱいお腹いっぱいですねなるぐらいの 食食事とか食べれるので、ローカルなもっとより安い食事を選べば全然月5万とかそうですね、むしろなんか同じ5万でもその自分の満足度はタイとか大国の方が高い気がします自分の中では月5万から10万って話があったんですけどもその内訳をより詳しく聞いていきたいんですけども、はい、食費でいくとどれぐらい月かかってますかもう計算してますかえっと、食品のレンジ的に2 3万ですね、月あ 自分はえっ、ー、と一箇所に長くいることが多いので一ヶ月とかのスパンでいることが多いんで、もうキッチン付きの場所を借りて吸水するんで、はい、結構安いる、ねはいなるほど。はい。でも料理よくも全然。料理はまああの男飯というか。ああ、はい、もう素材を生かしたいい、ね。そう素材を生かしす。味付けしな い, みたい。<笑>焼くか煮るか。焼く煮る。うん。はい<笑>ね、醤油<笑>味の素加減だけ<笑>できます。やべいいですよね。はい。素材を楽しむ料理。 と、ね、肉<笑>で実際にあの僕のチャンネルではコスパ生活についてコスパのいい生活についてまとめてるんですけどもこのチャンネルを見てくださっている方におすすめのコスパ生活術を一つだけ伝授してもらいたいんですけどあーなんか1箇所に長くい いいるっていうのは結構自分の中ではコスパいいのかなと思ってて、まあはいはいはい、どうしても移動するって、まあ、その物理的な移動をするとお金が多くかかっちゃうことが多いので、うんえっとまあ、エアビとかで。 1ヶ月取ったりとか、ホテルとかでもいいんですけど、はいはい、民泊のサービスを利用したりとか、ねはい、そうするとあの長期割とか割引が利くことが多いんですよ、ねはいはいはい、ですごい時だったら1か月で取る と,、うんえー、っと半額になったりとかするんですよね、えー、知らなかったです、はい、その長期割であってで僕が見た中で最高 52% 割とかなんでで、えー、Airbnb の民泊サービスを使って1か月 取れ ば, 取取れば 半, 額、はい、半額とかになるのですごい、はい、実質23週間止まるとしても、はいはいはい、そっちで撮っとけばあへ、はい、結果としやすくなったりするんで、はいはい、うなんかそういう方法はやりますたまにあで僕がすごい困るのが、はい、実際1か月通るじゃないですか「はい、これ写真と全然違うじゃん」とかってなったりしませんか w i f i 早いって書いてるくせに全然使えないじゃんみたいなしか確か に, 確かにえー、っとね な, んかないこともないんですけど、はいはいはい、結構そこはあのレビューを読んだりとか取、はい、る前に確認するんですねホストさんに連絡をして、うん、ネットどうですかとか、はいはいはい、で状況によってはネットスピードを写真で送ってもらったやつてあですね部屋の中の様子とかも聞いたりとか、うんうん、ジムついてるったはどんなジムですかっていうのを聞きます<笑>僕はなるほどですはいなるほどもう事前の準備しっかりしてるからこそ 1ヶ月取って も, なもハズレがほほほぼないい、ね、ほぼほぼなないい今のところないですねえーはい、そうなんですね、うん、僕やりたいやりたいと思いながらもやっぱ1ヶ月ってなるとなんかアリが出たりとか置、ね、キブりがいっぱい出たり w i f i がかったりちょっと駅が遠かったりするとなんか嫌だなと思ってもういつもホステルばっか止まっちゃってるんですけど確かになるほど1ヶ月取れば半額になる半額になる時は多いですね、はい、いいなもう次回僕もう AIB 使って予約していこうと思いますはい プール付きになるしね。ボール付きになります。ジ、は、ム、い、付きになはなります。で今後今バンクにいるじゃないですか。はい。でこの後来週、はい、どこに泊まるんですか。来週ですか。<笑>えっと実はまだ取ってないんですけど。<笑>はい。でも。<笑> えー、っとまだバンクにいる予定なので、うん、また別の友達が遊びに来てくれるので、はいはいはい、その人たちとまた違うところで予備を借りようかなと思ってますなるほどなるほど、はい、そんなもうギリギリでも全然いけちゃうんです全然いけます、はい、すごいむしろギリギリの方が安かったりもしますあそうなんですか、はい、そ, こ そ, こ そ, こそうそうそう突然でちょ直前でキャンセル出たから入れたいとかなるほどなるほ ど,、はいるほどね、それも節約コスパ術は あ,、まあなんか結果としてなるほどそう計画しないタイプなのであそうなんです もうありぜひもう皆さん見て皆さんもぜひやってみていただければなというふうに僕も、ね、実際1組今度から契約してみようと思いますでプラスで、ね、シェアしたりだとか、はい、でもマット君とシェアしてるんですけどす、ねね、みんな呼んでこういうふうに YouTube 撮ったりだとかコラボ YouTube したりだとかブログの話したりフリーランスのね、うんうん、より詳しい話とかもできるよで皆さんもぜひぜひシェアハウスでやってみていただければなというふうに思います、はい、であと最後1 つ, つ聞きたいんですけど、はい 実際、月10万円ぐらいで生活できるじゃないですか、うんうんうん、その残ったお金、はい、別にもう稼ぎがある中で、残ったお金って、どういういに使ってますかなんとかに投資したいとか、はいあの、サービスを作るために、もうね、エンゼル投資家を集めるために、会食してますとか、基本的には、えー、投資をしたいのが、やっぱりよくよくあるんですけど、うんはい、そこまでのまだ貯金にはなってないので。うん えー、っとなんか面白そうな人にとか自分がこう今後一緒に伸びていきたいなっていう人と会うものになんか使ってますお金を会いに行く費用とかんか先にこうギブというか、はいはいはい、何かするためにそっちに、ね、プレゼント買ったりとかそういうことに使いますかねなるほど、はい、なるほどなるほど<笑> な, な, な, るなるほ ど,、はい、るほど<笑><笑>今い もういいや。ま、は、た、い、考えましたか。<笑>え、そうなるほどですね。あそうなんだ。逆にえ自分に使うことってない、なくて、もう人にあったりするのにお金を使ったりとか。そうですね。ま、なんか Kindle とかで本は好きなので、本、はいはい、なんかポチポチ買ったりとかしょに。はい。<笑>あとなんか最近。 ドローン買いました。え、はい、聞いてないよ、それ。いや、あのー、本当に最近3日前とかに買っちゃったんで、えーあ。あの新しいやつ。新しいのじゃなくて、なんかまずはちっちゃいやつから買って、はいはいはい、で、遊んでみようかなと思って、うん、で、はまったら、その。 ここに届くのいや、日本に届く。あ、日本に、はい、あ遊びたかったです。いや、そうですね。ここ飛ばしたかったですよね。ね, <笑>っっ ね, ね、はい、僕も新しいの買ったんで。え、そうすですかうん、一杯でゃ1 9 9グラムが欲しいな ぜ, ひぜひ遊びましょう、はい。というわけで、今日はですね、フリーランスエンジニアのマットさんにお越しいただきました。はい、皆さんいかがだったでしょうか、えー、概要欄にマットさんのブログとツ イ,、はい、ツイッターと t w i と えー、これから YouTube やられそうなんでもうぜひぜひチャンネル登録やもうツイッターフォローよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございましたさようならアントのコラボいかがだったでしょうかやっぱりイケメンでしたよね本当で話してくれて気さくに応対してくれてで実際に僕のサロンでもあの一緒に活動しながら旅しながらっていう風にやってるんですけども、えー、実際エンジニアとして 活躍されていて、今後もより目が離せないのかなっていうふうに思います。えー、概要欄にマットさんのツイッターとブログ貼っておくん、ね、で、よかったら見てみてください。えー、今日の動画いかがだったでしょうか僕もこうしたエンジニアの方だとか、フリーランスの方に今後もアプローチしていきます。よかったら、えー、別の動画も上げてるんで、よかったら見てみてください。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。